こんにちは、なみきむ TV です。モモとミルの引き合わせを結構気楽に考えていた私たちでしたが、現実は想像をはるかに超えて大変でした。そこで頼りにしたのが、猫たちのストレス緩和に効果があるというフェリベイディフューザーフレンズです。リフィル3本入りの製品が一番経済的でした。海外直輸入品なので、配送期間は1週間ほどかかりました。 別売りのディフューザーの本体ですがこれは互換性のある製品がダイソーで売っていますネオキュリキッドという蚊よけの製品なのですが今は冬で店舗販売はしていないのでインターネットで購入しました何せ初めての引き合わせで猫たちのストレス具合が心配だったこともありこの製品を使ってみました神経を尖らせている状態が劇的に変化するということはなかったですが 緊張が少し緩和されているのかなという気がすることは多くなりました体がリラックスして夜も幾分しっかり眠れているようでした今では外出で家に誰もいなくなる際には常にディフューザーをオンにして出かけるのが習慣になりましたディフューザーの設置はとても簡単です本体に差し込む部分さえうまくできれば設置完了ですディフューザーの蓋を開けてリキッドを回し入れれば OK です ネジを回すようにカチッと音がするまできっちり差し込んでください。ディフューザーにオン・オフボタンはついていますが、タイマー機能はありません。オンボタンを押すと赤い光がつくので、電源の状態を確認することができます。ディフューザーと合わせて、ゲリキミナミルに乳酸菌も一緒に注文しました。最初は病院に行こうかなとも考えていたのですが、 まあよく食べてよく走り回っていたのでまずは乳酸菌を与えて様子を見てみることにしました粉末状の乳酸菌を説明書に書かれている分量通り餌を与える際に混ぜて入れています幸いなことに下痢と強烈なおならの匂いは1週間で改善しましたビルの以前の保護者も下痢のことをとても心配して色々いろいろ検索して体に良いという資料を送ってくださりました 飼料も変えて、乳酸菌も与えたので、下痢への効果は適面でしたね。今振り返ってみても、猫の引き合わせは容易なことではないなと感じます。私たちの場合は、大人の猫と子猫の引き合わせで、子猫は何もわからない状態なので、難易度は中の上 くらいだったのかなという感じですがこれが大人の猫同士の引き合わせとなると相当苦労が足りないんでしょうね There's n o